リリィっていうのは、50年ほど前に世界中に突如出現した人類の敵、ヒュージに対抗するため残された最後の希望。私たちには生徒でありながらヒュージと戦うという使命があるんです。突撃リリィ部隊。Animax。